平成28年12月11日、阿蘇市一宮町で自主防災組織モデル地区による地震避難訓練が行われました。午前9時に地震発生を知らせ、避難を呼びかける緊急避難放送が流されました。訓練です。地震が発生しました。この呼びかけを聞いた 古城6区の全世帯66個の住民はおよそ4キロ離れた一時避難所に指定されている一宮中学校体育館に自家用車などに乗って避難避難所に着くと林保班長らは区長らに避難した人数などを報告していました中学校の体育館には古城6区の住民およそ100人が避難この中にはちょうど テノ の, の民宿に宿泊していたニュージーランドの大学生13人も訓練に参加して避難していました避難所では山部区長らが地震はいつ起きるか分かりません近隣に声を掛け合って避難してくださいと呼びかけましたこの地震避難訓練は市宮中学校が文部科学省から 防災教育の実践的安全教育モデル校に指定されたことから、市宮中学校区の自主防災組織地区に協力を依頼して行ったものです。この自主防災組織による地震避難訓練は、古城6区のほか、坂市の下町区、中通りの片隅区でもあり、全体でおよそ200人が参加しました。